何もない白い部屋からこんにちは、デイムです。しょっぱなから何やってんの高層マンションの最上階からこんにちは、マリサだぜ格差社会じゃんということで今回もやっていくのはアナイアレーション。別名字獄だに、それ温泉地ですよ、とうとう壊れた。本日はお日柄もよく素晴らしい天気ですね。それは人によるだろ本日は開始、み重複やめてください。あ、今回はトールで遊びます。はということで皆様こんにちは、デイムネクサス削りに来やがった、届記者が、闇の炎に抱かれて消えろ落ち着いてから自己紹介してほしいし読み方、違うし頭大丈夫か 様アンドルな私の IQ は5だ平均は100ですね。ということで今回やるのは、まだ決めておりません。え、何するか決めてね。おっとこんな間近に暴力による支配が、今回するのは G 戦術俊敏に時からに、そして遠ルでゴリ押しします。つまりは最強ですよね、字幕頭悪そう。ちなみに私は平和主義なので無益な折衝はしません。ミッドにやってきました。誕生日が近いやつから前に出な、死というプレゼントを送ってやる、フェーズにでした。 ということでミッドに来ましたミッドはダイヤが取れる場所かつ世界分解産ですから良かったです世界分解産に謝れは ?SDGs を GPU にするぞ難しい言葉並べて訳しようとするバカのあがきに涙が止まらないストレートの暴言ありがとう青の敵がやってきましたね実においしそうです食事んやめて強化ポーションで返り討ちにして差し上げよう早く負けろそんなこと言われても私に負けの字はないわけで早く負けろその言葉以外の言語能力喪失したおっと敵がいるジャマイカジャマイカ人に謝れどこへ行こうというのかね私が楽にしてやるよ米服くらいは祈ってあげるよちなみに私は平和主義なので無益な殺触はしません ほらもうそろそろ倒せるんじゃないか逃げるなら私が逃げないと倒されますね。半分くらい積んでます。アイスマンに閉じ込められました。笑ってんじゃねえぞ解釈してやる。切腹ハラスメントだ。えー、味方さん助けてくれ。断ります なかなかに積んでますねま生き残るんですがこれが私の実力誰 だ, ねー誰だお前はぶっ殺してやるちなみに私は平和主義なので無益な殺触はしませんとりあえず逃げますか後は頼んだ味方ここまで逃げてくれば安心感誰だお前はヒトラしスポイル2 6 6 6てですそうかありがとう今のキレてたんじゃなくてただ名前聞いただけなのかよちなみに今回の企画は提供を受けておりますこちらの方からですミスすったわ今の何正確にはこちらの方からですええええ詳しく知りたい方はコメント欄までリンクがあると思います忘れてなければですが映像に戻ると転身してますね 無無がおりますなあ、ここはスキルの雷を当てましょう。2.5 ハート削れるんだよな。私のメンタルも削れます。なんて、それにしても今日はいい天気ですね。ここであったがシャープ JJIP を、ちょっと何言ってるかわからない。訂正させてください。今のは今年のエトの呼び込み君のモノマネです。 現在的と交戦中、戦車大隊の支援を要求する、おこがましいは、絶対にぶち殺す逃げられました。責任取って切腹ね。ごめんなさい。穴があったら入りたいカエル池に飛び込みたり合池のせせら唐突に読むな。ということで、岸に上がりま誰だお前は会話途中の戦闘は禁止されてるんだぞ道路交通法で。そんなわけで、ね、道路交通法。ちなみに敵は味方さんが引き受けてくれました。これでひとまずは安心かなこの敵は処刑しておきます。 本当は住人の飛び道具を使いたいんだけどねぇ。君より呼び方だサいと思います。相手が使わないならスポーツマンシップにかけるかと。それより逃がしすぎてビビった。陸に上がってきました。二度と上がってこなくてよかったのにな。ひどくない。敵がいますね。殺しましょう。無益な殺傷はしないんじゃなかったか。逆に聞くけど私が自分の発言に責任を持ったことある。敵を倒せそうですね。じゃあな、敵を倒せました。最高。字幕は落ち着け。再生落としていい感じですね。ちなみに今アイ手も取られて髪の毛1000本くらい抜けました。それにしても上ブハーリン。おっとすいませんつえ、それの革命家が。 引き続き敵を倒しましょう。あれマリサ違うよ。てか左もマリサじゃねさっきから黄色いゴールマリサって認識してるだろ。違うのよくそれで生きてこられたな。青が進軍してきました。後で寝やしにして。マリサはい違いますね。ということでマリサを縛いてマリサと戦います。私がシュタルと崩壊するわ。もうそろそろ倒せます。ほっと失礼私のキルエフェクトが、不謹慎だ。不謹慎だ。その一言が、謹慎。ちなみに本家の動画では防護8と強化ポーションで戦っています。その企画をオマージュした私たちは防護4と通常ポーションで戦います。 責任取って銃殺系ねちょっと待て荒手の魔理沙が銃殺系だ焼き土下座にしてやるすいませんよくわかりませんでしたあ敵は削除しておきました削除って言葉こわすいません銃殺系って言葉言ってた方がそれ言うんですかアイテムが美味しいですありがとうございますわらなんで煽ったちなみにフレンドさんですなんで煽ったミッドに戻ってきましたお前らダイヤくれダイヤは枯渇性資源だからお前は使うなこれが差別ですかついでに呼吸もすんな青いきましたちなみにダイヤはありませんでしたここらへんから敵の匂いがまあいないとは思いますが一応確認し 待ち上がれこのクッ絶対に倒すからなここまで騒ぐか高が1キルで青に来ました目だやしにしてやるぜ雑にしてやるこの悲しみはお前にぶつけておこうあいつに罪はねえだろちなみにチェストはゴミでしたということで別の色に行くと思ったか うおお お, お, お騒乱騒乱騒乱ンソーラ残党兵をあらかたあ り, りました。後半騒乱武士じゃなかった。騒乱武士には敷き挙げる効果が最近の研究に明らかになりましたね。嘘八百じゃねえか。ということで緑に来ました。この試合の緑は複数に拉致していてとても強い印象です。珍しくまともだな。私が緑に来た目的は一つ。ファームすること。何もありませんでした。腰は考えて動こうか。おっと哀れな挑戦者がどうやらジャック YouTube という名前らしい。どちらが上の IT か決めようじゃないか。背打とは批な。さがまあ い, いだろう。私は寛大だからな。じゃあ装備もらいますでははい。はい。Gg はい gg はい gg ままあ負けただけなので、どちらが上の IT か決めようじゃないか。動画撮ってたんだぞ、それはお前の都合だろ。まあここから早がってみせますよ。無理でした。